もしもしトレーナーさんですかはいすいませんちょっと楽鉄しちゃいましてえ少し出遅れそうですはい大丈夫ですきっちりまくりますそれじゃあよろしくお願いしますインクチャンネルはい皆さんこんにちはというわけで今回はインク先生の競馬教室第2弾今日をら伝える競馬用語編こちらをお届けしたいと思います 現在、中央競馬で行われているレースにはそれぞれクラスが設定されています多くの馬は新馬戦でデビューして一つ勝つごとにクラスが上がっていく仕組みなんですねオープンクラスになるとオープン特別の上に G3、G2、そして頂点に G1 レースがありますねこの500万、1000万というのは習得賞金といってレースで勝ったり 重症レースで2着になった時に加算されていきますこの習得賞金をもとにクラスを決めたりオープンクラスではレースに出走できる馬を決めたりもするんですね決してお友達に「お前まだ未勝利なの?」とか「君500万下なんだ」とか言っちゃダメですからね戦争になりますインンクチャンネル次は距離ですね 中央競馬では 1000m から 3600m まで幅広い距離でレースが行われていますこのうち 1200m 戦のことをスプリント戦 1600m 戦をマイル戦と呼んだりしますそしてスプリント戦に強い馬のことをスプリンターマイル戦に強い馬をマイラーなんて言いますねちなみに 2400m 以上の長距離戦に強い馬をステイヤーと言ったりしますそして客室これは大きく分けて4つ逃げ先行差し追い込みですね逃げと閃光は読んで字のごとく差しは中段くらいからレースを進めることで追い込みはそれよりもさらに後方から直線勝負にかける戦法ですねそしてもう1つ マクリというのがあります序盤は中段や後方にいてレースの中盤あたりで一気に進出する戦法ですね最近で有名なのはゴールドシップのキッ賞とかでしょうかそれぞれのカテゴリーや客室で強い馬、個性的な馬がたくさんいるので皆さんも探してみてください動画のコメント欄に チャンネルあんまり競馬用語の解説っぽくはなかったかもですけど最初はこんな感じで終わりたいと思います競馬の世界にはまだまだたくさんの専門用語があるのでまた紹介していきますねそれでは皆さんよき競馬ライフをまたねー